ストリートファイター5サマーアップデート2021へようこそ皆様お久しぶりです、ストリートファイター5プロデューサーの松本ですの中山です。 今回も皆様に次のタイトルアップデート情報を紹介していきますのでよろしくお願いしますそうですねあの、前回のアップデート以降なんですけど、皆さんに r o ーズをめちゃめちゃプレイしてもらえてます、えー、ストリートファイターファンの皆さん、そしてコミュニティの皆さん、であのインテルワールドオープンであったり、EVO2021 などの競技シーンでもストリートファイター5を盛り上げていただいて、開発チーム、ものすごく感謝の気持ちでいっぱいです。そうですね 前回はオロのプレビューやアキラの膝をご紹介しました本日はこの2人の深掘りと違う角度からストリートファイターチームのコンテンツ開発の裏側を見ていただきたいと思いますぜひお楽しみくださいでは早速いきましょう中山さんまずはオロからですね前回は簡単に基本技を見てもらいましたが今回は V システム周り実践性能を中心に紹介します まずはボロの V スキル V トリガーを詳しく説明していきます V スキル1鬼火はスト3シリーズの野行玉と同じように山なりの軌道でゆっくり飛ぶ奇弾を放つ V スキルです奇弾が発生するまでは遅いですが出てしまえば戦況を有利に運びやすいので基本的には遠距離から安全な状況で発動することが多くなると思います 評判のつらねけ足で相手を吹飛ばした後や相手を追尾し回避しにくい飛び道具となっている EX 版の日輪賞を出したあとなどが狙いどころになるでしょううまくおにびを発動できれば左腕を縦にしつつ前ステップや二段飛びで相手に近づいたり 日輪章を打ち分けて遠距離で飛び道具を連発する戦法が強力ですまた鬼火は発動時に方向キーと組み合わせることで3パターンの軌道を使い分けることができますおろのトリッキーな動きと組み合わせていろいろな連携を作ってみましょう 新技となる V スキル2ミノムシは小ジャンプから2種類の派生攻撃を出す技ですパンチボタンで派生するかき落としは中段攻撃かつポジはコンボを狙うことができますキックボタンで派生するけだ打ちはかき落としより隙が少なくガードされても反撃を受けにくいので中距離からの牽制に使いやすい性能になっています ミノムシはキャンセル可能な通常技からも発動可能なので通常技から中断攻撃のかき落としで相手のガードを崩したり派生技を出さずに着地して投げ技を狙うといった奇襲にも使えますオロは遠距離で発動がメインとなるおにぎ奇から近距離で連携が増えるミノムシと 選んだ V スキルによって異なる距離での動きが増えるキャラクターになっています相手キャラクターや V トリガーとの相性を考慮しどちらを選ぶのが有効なのか試してみてくださいでは V トリガーの解説に移ります V トリガー1万力弾を発動すると心力と空中奇神地獄車といった投げ技が使用可能になります 投げ技なのでガードを崩す性能が上がる上どちらも通常技や必殺技キャンセルでコンボに組み込むことができる性能になっています癖が少なく使いやすい V トリガーなので迷ったらとりあえずこちらを選ぶというのもありだと思います V、トリガーには天狗石です発動するとオロの頭上に物体が3つ出現しオロの攻撃に追従する形で物体が飛んでいくようになります攻撃をヒットガードさせた際に有利な時間が大幅に増えるので普段できないような連携やコンボが可能になります物体には出現率の低いレアなものがありダメージやスタン知が高いヒッ時にタイマーが若干回復するなど 普段の物体より効果が高くてい ま, また天狗石は方向キーを下方向に入力しながら発動すると物体が5個になる天狗乱れ石を発動することができます連携やコンボがさらに強力になりますが物体が多い分 V タイマーの消費量も多くなるので状況を見て天狗石と使い分けていきましょう ちなみに天狗乱れ石は「ストリートファイター3サードストライク」では SA 天狗グ石選択肢に使用できる特別版といったスタイルでした残る2つの SA「鬼神力」と「野行玉」にも特別版はあったのですが実はこの2つもスト5オロのバトルに組み込んでいますこの点も踏まえつつオロの実戦パフォーマンスをご覧ください <laughs> Round skill. r one, fight. What? <laughs> WHAT?! WHAT?! オロの紹介ありがとうございましたえ皆さんがオロを使うところを早く見てみたいです続いてこちらの情報になります We are here for the final event to see who wins Street Fighter League. We are excited to come back and play. It's gonna be the biggest showdown. One of these two teams will be crowned Nasser against Alpha 3. If you stand in my way, I will kill you. He's not ready for this, though. i ready for all y o、so、think you got ready for that.、Right. Right. This is only the beginning. We're going to week one. The stakes are significantly higher. Oh my God. Is that going to be It's、oh. still a lot of me jump back? Oh my God. The playoff The the future spot、Ooh. is in the balance.、Can、you believe in f a t e Oh my God. The flock. He's doing it for his team、This、right now. h Same pressure.、Uh, Slugger of a I dare you to find better street fighter. I dare you. スィーブ何いみなさんこんにちはストリートファイター5シーズン5からのオーディオディレクター辻野です今回は、えー、とストリートファイター5のサウンド制作に関して、えー、一部紹介したいと思いますはい、えー、私が初めてストリートファイターに出会ったのは 小学生の頃でしてこれすごいゲームが出たなと毎日放課後ですねゲームセンターに通いましてストリートファイター2の筐体に50円玉を積んでですね毎日毎日プレイしていたことを今でも鮮明に覚えていますその中でも特に、まあ、当時から印象に残ってたことは分かりやすい SE とボイスですよねあと耳に残る BGM ですねこれはあのストリートファイターに伝統的に引き継がれているものですし ストトリーーファイタのの印象のまあ一つと大きな一つとと言えると思いますなので2021年のこの「ストリートファイター5」にもその伝統を脈々と継承しまして、まあ、2021年ですのでさらに新しいサウンドを取り入れるということをコンセプトとして制作にあたっておりますそれではシーズン5のサウンド制作の一部を紹介したいと思いますまずはキャラクターーのテーマ曲ですね シーズン5の特徴的な5キャラの個性を立たせたオリジナルテーマをベースに「踊れる」BGM というものを提案しています。踊れると言いましてもダンスミュージック一辺倒では面白みがありませんのでファンクやジャズヒップホップからハードロックまでトラディショナルなサウンドを大きく取り入れて今回のシーズン5の「踊れる」を表現しています。 これからリリースされる曲を聴きながらぜひプレイしている方も観戦している方も一体になって楽しんでもらえたらなと思います続いて SE です今ご覧いただいている映像は SE 制作過程の一コマですこのようにキャラクターの動作音などをスタジオで実際のオブジェクトを使って収録することがあります収録したサウンド素材を制作スタッフの調整を経て このようにゲーム内に落とし込まれていきます SE は今まで通りを登場しわかりやすい気持ちいいがコンセプトになっていますまたキャラのディティールにもこだわりましてこんなところまで音がついてるのというところまでこだわりが詰まっていますとはいえ格闘ゲームは音で判断する部分も多いので。 常にプレイする上で邪魔な音は極力入れないもしくは音量を小さくするなりで調整されていますシーズン5のキャラクターには細かいこだわりがたくさん詰まっています BGM の音量をコンフィグで下げるとかなり分かりやすくなりますが BGM の音量は下げずにプレイしてくださいもう一回言いますよ下げずにプレイしてください続いてサウンドチームのゲーム制作以外の活動の紹介をしたいと思います今回のシーズン5から 「ストリートファイター V」の BGM が持つ世界観をより多くの方に知ってもらおうという考えのもとカップン公認のバンドであるカプチューンンが各キャラの曲をアレンジしています私辻野もそのメンバーとして在籍していますがこれなんと全員員カプンンサウンド室の社員なんですねそしてアレンジはカップンサウンド室内からコンペ等で募集したものを演奏します。 もちろんドラムも含めててて生演奏で収録していますそれぞれのアレンジからゲーム曲とは違ったキャラ愛が感じられると思いますので是非皆さんから「ストリートファイター5」のゲームに入れてほしいという要望が非常に多く届いてまして大変嬉しく思いますありがとうございます実現できるようにしますのでご期待ください 今後カップオンカップや何らかの形で、えー、皆様の前でライブ演奏ができればいいなと思っています皆様におはい当たり前のことですがまあストリートファイター5のサウンドは私一人で作っているわけではありませんまあサウンドスタッフのみならずストリートファイター5に関わる全てのスタッフのおかげで、まあ、サウンドを生かされているということですね非常に感謝しております ゲーム調整はですね非常に楽しくプレイできるようにまあ調整されてますサウンドはその最後の一押しになってますはい皆様ぜひストリートファイター5シーズン5」のサウンドをできる限りの音量で楽しんでくださいそれでは中山さん松本さんお返ししますそれでは引き続きゲームコンテンツの紹介をしていきます 次はシーズン54人目のキャラクターアキラですねスプリングアップデートのディザー映像でアキラの姿をお見せしましたが今回はより詳しく見ていきましょう今回はアキラの新しいステージライバルリバーサイドを作成しましたテーマは下道高校近くの河原です夕焼けに照らされた工場の煙突が見えます近くにはアキラのチームメイト エッジとガンがバトルを見に来ていますガンは大好物のおにぎりを食べていますねそれではアキラのゲームプレイデザインを見ていきましょうジャスティス学園シリーズからの登場となるアキラごめんなさい今回は八極拳の動きをベースに通常技や特殊技が作られていますが原作のテイストを残しつつリニューアルされた技も持っています 八強パンチや空転襲がそういった技ですねキャラクター全体で見ると小柄なアキラバトルで得意な距離は踏み距離となりますが中距離でも使いやすい技も持っていますーリーチが長めでいろいろな必殺技にキャンセルできるしゃがみ中トは転生やコンボに活躍してくれることです 大きく踏み込みながら攻撃する立ち強キックはとてもリーチが長くフラッシュカウンター対応技かつ当時は相手を引っ飛ばす性能になっています必殺技はジャス学の技をスト5に落とし込んだものが多いです裏リモンは突進しながら陣中を繰り出す必殺技で遠距離からの奇襲やコンボに使っています先週部は で、中上段の回し蹴りを繰り出す技になります、派生回数は前作の2回から1回になりました攻撃回数は変更されていますが、コンボや牽制に使いやすい技です。 アキラの大きな特徴としてコンボ中に相手の立ちしゃがみを判断してその後につなぐ必殺技を選ぶことができればより大きなダメージが狙えるという特徴がありますもちろん相手の状態を問わず狙えるコンボもありますが状況に応じて必殺技を使いこなすことができれば。 一気に相手の体力を奪うことができる強力なキャラクターになっています続いてアキラの V システムを見ていきましょう V スキル1飛行錬成は必殺技の気候界を強化する V スキルです強化された気候界はス数が上がりどこにコンボが狙えるようになりますジャスダックの気候界発動時のようなエフェクトが追加されるところも見どころの一つです EX 版の機構回はひと時に相手が壁にバウンドするようになります相手の飛び道具を消しながら攻撃できる性能になるのでコンボに組み込む以外にも編成技としてもとても優秀な技です、はい、空中での機構回も強化され強化版は多段ヒットの負弾を出しながら落下する軌道になります 相手の耐久技を空振りさせながら攻撃できるので相手に接近する手段が増える強烈なやたそうなとなっています V スキルに数点打は相手を打ち上げる打撃技です スポ時に上方向を入力すると、アキラが相手を追いかける形で飛び上がり、空中で連続攻撃を叩き込むエアバーストに移行します。エアバーストはジャス学にあったシステムを再現しています。ツーテンダを単発技として当げた後はエアバースト。ターゲットコンボからツーテンダを当てた後はショートエアバーストに移行します エアバーストの方が高く飛び上がることに加え追撃できる時間が長くなりますエアバースト中はジャンプ攻撃を連続で繰り出すことができアキラにしかできない空中コンボを狙いますある程度攻撃をヒットさせると相手は切りもみフィットリになります専用のフィニッシュ技である新天襲と EX 空中機候帯以外の空中攻撃は当たらなくなるのでその点を踏まえていろいろなコンボを試してみてください 次に V トリガーの懲戒となります v トリトガー1は男の背中といった技で実刑であるダイゴを呼び出して攻撃してもらう V トリガーです発動時の演出にも注目ですダイゴは登場時と気を爆発させるタイミングで2回攻撃をしますダイゴを呼び出した後あキラはすぐ動けるようになるので2回目の攻撃が出るまでの時間差を生かしていろいろなコンボや連携を狙うことができます また後は一度出現してしまえばアキラが攻撃を受けても必ず2回目の攻撃を出すようになっています相手は下手に動くとダメージを受けてしまうので動きを制限する技としても強力な性能になっています V、トリガーには火点の構え発動すると専用の構えポーズを取りここから3種類の派生技に移行できるようになります派生技にはそれぞれ特徴がありダメージが高いコンボ用の派生やガードされても攻めを継続できる派生があります V トリガー発動後は V ゲージが V タイマーとなり破天の構えを最大2回発動できるので大きく連鎮する特し技の開放章やターゲットコンボの連換光からラッシュを仕掛けていきます。破天の構えからは派生技を出さずに解除することもできます 構えを見てガードを固める相手には解除からの投げ技を狙ってみましょうまもなくリリースとなるアキラについて紹介させていただきましたがいかがでしたでしょうか一度のチャンスで大ダメージを奪う強化力キャラクターとなり うまく必殺技をコンボに組み込み相手を KO できた時の爽快感はかなりのものです動きや技に癖が少なく使いやすいキャラクターになっているのでぜひプレイしてみてくださいそれではアキラの実戦パフォーマンスをご覧ください Please forgive me. Round one. Fight! さてオロとアキラのリリース日ですが8月16日リリース予定となります、えー、オロとアキラはもちろん同時にリリースされる追加のコスチュームとか先ほど見ていただいたステージも含まれるお買い得のプレミアムパスが現在好評配信中です まだ入手されていない方はぜひ開発チームの愛情が、ね、詰まったコンテンツをチェックしてくださいそれから「ストリートファイター5ゲーム内のトーナメントモードこちら皆さん使いやすいように調整いたしました。 こちらも8月16日同時にリリースいたします友達同士とか同女のメンバーももちろんなんですからコミュニティでねガンガン使っていただいて盛り上げてもらえれば嬉しいです最後にこちらの情報をご覧ください 皆様、8月16日にリリースされる「オロ」と「アキラ」をぜひ楽しんでください。さて、デジタルイベントシリーズを開始してから丸1年が経ちました、これまで視聴、そして応援していただき、本当にありがとうございます。世界中のストリートファイターファンの皆さんから好意的なコメントをいただけて、本当に感激しています。 2020年の5月にシーズン5が開発中であることを発表して新たに登場する5人のキャラクターのうち4人を公開してきましたえ今日はいよいよ最後のキャラクターを発表しますシーズン5最後のキャラクターは完全な新キャラクターとなりますストリートファイターに新しい物語を作り出すルークです ストリートファイター5は過去の歴史にリスペクトを持って開発してきましたが、ルークは今後につながる人物となっていますそうですね、最終シーズンであって、最後に追加されるキャラクターであるルークなんですけど、まあ、ストリートファイターのユニバースとしても、とても明るい未来を持ってると、僕らに強く感じてますそれでは早速、ルークの映像をどうぞ。 いつか、あの背中に追いつくためにささて、いっちょやってっやややりますかねあ違う ささっさと始めようなず 皆さんどうでしたか今後も新しい情報をお届けするのが待ち遠しいです「ルーク」は今年の11月にリリース予定です続報は「ストリートファイター」の公式情報をチェックしていてくださいはい今回は以上となります8月16日にリリースされる「オーロ・アキラ」オンライントーナメントモードをお楽しみにそれではまた次回さようならさようなら